ロケ撮影先でピンチに陥った際、思わず方言が飛び出し、ツイッターでは名古屋弁がトレンド入りした。番組は平野が東京都内の日野高校をサプライズで訪れ、生徒の反応を見る内容。その中で平野は教室のロッカーの中に隠れ、生徒を驚かせる場面があったが、実は平野を驚かす逆ドッキリ企画だった。 平野がロッカーで忍んでいたところ、教室では男子生徒が女子に告白。扉越しに凝視する平野の前で、男子生徒は振られてしまう。これを演技と知らない平野は気まずい雰囲気の中、飛び出すタイミングをなくす。しかしついに見つかり、生徒を励ますため、意を決 し, してロッカーから登場した。この時、生徒に全部見ちゃってましたと聞かれ平野は、え、めっちゃ見てた。 と、白状。正直凹んでるんでと落ち込む生徒にマジで、ごめん。と謝りそんな展開になると思うはなんだ。と、動揺するあまり、地元の方言が飛び出した。これに、ビデオを見守るスタジオ出演者らが、死はなんだ死はなんだって何ですかとざわきツイッターでも、すぐに名古屋弁がトレンド入り。 シワなんだ、などのなんだは打ち消しの過去を表す助動詞で主に愛知県異勢で使われていた言葉。一般には馴染みが薄くなっているため、戸惑う視聴者が多かったようだ。ツイッターでは名古屋弁を用いた漫画、80カメちゃん観察日記の作者、安藤じめさん、30、が、シワなんだ、で名古屋弁なんチラなんだ。とつぶやいたほか、天パって、